皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。えー、本日はですね、えー、ニコンユーザー待望と言っていいんじゃないでしょうか。特にニコンの APS-C 用のカメラ、えー、ここにある ZFC ですとか、えー、Z50 とか、Z30 とか。 使っている方には本当に本当に待望のレンズが発売されましたえ。こちらのですね、シグマさんから発売されました単焦点レンズですね。大口径 F1.4 の単焦点レンズ。この3つが発売されましたえ。オーストラリアにですね、撮影の遠征に行ってたんですね。はい。なので、南半球でがっつり使って撮ってきたんですけども、まあ、私が特にこう、レビューするべきなのは多分この 16mm でしょうね。 やっぱり星空を撮影した時にどうなのかっていうのを知りたい方が多いと思うんですよ。一番最初に言っておきますけども、この3本のレンズ、まあそれぞれ用途は変わってきますけども、ニコン Z の APS-C サイズのカメラをお持ちの方はですね、絶対買った方がいいよ。特にですね、星を撮影したい人、する人、あと動画撮る人にもおすすめなんだけどな、うん。そういう人にはですね、この 16mm の F1.0 をね、絶 絶対買った方がいいですよ絶対買った方がいいっていうか予算の問題もあるんでそんな絶対とか言えないですけどめっちゃおすすめですそれでは行ってみましょう<音楽> シグマさんのこの3本のレンズはですね、もうすでに実は発売されているものなんですよ。去年が富士フィルム用でたんですよね。で、今年がこのニコン Z 用が堂々発売と。シグマさんは3つの、えー、なんというかラインナップっていうかそのコンセプトがあるんですけども、その中でもコンテンポラリーというですね、ジャンルのレンズになります。APS-C のカメラには本当とっても相性のいいコンセプトのレンズだと思うんですけども、私ね、あの、 富士フィルム用ではもう使ってるんですよ、この3本のレンズ。で、そちらめちゃめちゃ良くて、あのレビューはしてないんですけど、今年の CP プラスの時に、このシグマさんがこの3本のレンズを出すっていうニュースが出て、あ、それなら ZFC 買おうかなと思って私これ買ったんですよ。富士フィルム用ですでに使っているからこそ、これがニコン Z 用で出るっていうのは、めちゃめちゃ私の中ではインパクトが大きかったんですよ。 ここにです、ね、シーリングゴムっていうのが入ってるんですよ。簡易防的構造化のシーリングゴムっていうのが備わっています。あとね、何よりね、価格が安い。これ、確か7万円前後なんですよね。まあ、7万円前後って一般の方にしてみたらあの、いや、十分高いよって思うんですけど、要10万切るっていうのはね、カメラ業界にとってはやっぱりかなり安い部類になるんですよ。でカメラ内 の, あの各種補正、修差補正に対応してるってことで、 カメラの中で映、えー、りを良くする補正っていう補正をする機能があるんですけどそういうのはフルで使えるっていうことになっているみたいですでまあこれ 3, 3つあればね 35mm 換算で 24mm35mm、えー、換算で 50mm35mm 換算で 85mm ぐらいっていうことで風景スナップポートレートみたいな感じで光学から中望遠までカバーできることになるので いや使ってみては思ったんですけどこうマニュアルフォーカスとかをするときにですねこフォーカスリングを回す方向っていうのも基本的にはニコンのレンズと同じ方向で回りますのでレンズ交換したときにあ逆とかってちょっと戸惑うっていうこともないです。 でこの小型なレンズの割には結構光景が大きめですねここの 16mm は特に 67mm 系ありますんで 67mm 系ってね結構あのフィルターサイズとしては一番汎用性の高いフィルターサイズなので私はすごい使いやすいんですけども、まあ、お金ある人はね3つバンと買っちゃっていいと思いますよマジでニコンのラインナップで APS-C 用で 1.4 のラインナップはないですから いいですよね<笑>すごくいいですよね。で皆さん知りたいのが多分こっちだと思うんですね 16mm の、えー、レンズに関して星を撮影した時どうかなっていうことで私あの南半球に行ってガンガンこれ使ってきたんでその感想をお伝えしたいと思います。 ではここからは私の作業部屋からお届けしたいと思います事前に私このカメラであ違うこのレンズがこのレンズでどんな写りをするのかなっていうのを事前に一応ねネットで調べてみたんですけどそこに書いてあったこととしては星空の写真には向かないだろうっていうレビューを見つけたんですけど私の意見はですね実際に撮影して思うのは えー、そうではないです、えー。決してそんなことはなくて、星空の撮影で十分使えるレベルだと思います。はい、それではどんな感じなのか見てみましょう、えー。これはですね、オーストラリアで撮影した、南半球で撮影したものなんで、ちょっと北半球と違う星空になってるんですけども、えー、まず、えー、撮影データですね、右上に出てますけども、えー、感度 6416mmF1.4 で0 5 5. あじゃあ5秒ですね。で、使用した機材は間違いなくこちらにございますね。はい。ニコン ZFC と16の F1.4 で撮影したものですよ。というふうになっております。で、まずね、これ、私なんかはね、この写真見て思うのは、まあ、ZFC って結構映りいいなっていうのと、それから、この16の F1.4 のレンズのシャープさだよね。 すごい鋭くない空あの美しい場所で撮影しているというのは も, もちろんあるんですけども、にしてもさ、こんなにびっしり映るっていう感じですね。で、こう、中心を拡大すると、まあもちろん偉いシャープなんですよ。これすごく。今これ 100% 拡大しています。で、端を見てみましょう。星空の撮影だと真ん中と端が同じ大きさで映っている。あまり形が崩れてないっていうのが望ましいんですが、 見え横望んでみるとこれ 100% です 100% でちょっとこの周辺の星がピンって横に出てますよねこれサジタルコマフレアといいます、まあ、100% でこれで 200% だとまあそれなりに目立つなっていう感じなんですよただねまあこれね引いてみてみて思いますけど気になりますこれ うん、いや気にする人はいますよ気にする人はいますけどこのレンズ10万しない、まあ、7万円前後のレンズ APS-CO でって考えるとこれね十分すぎるほどの精度だと思うんですよでね面白いなと思ったのがこう引いてみた時になんかそんなに周辺がわさわさして感じないような印象を受けてて、まあ、100% こう拡大してみると分かるんですけど なんていうかこ、ここら辺までは全然問題なく行ってて、えー、最、最終辺っていうんですかね、まで行ったから、急にカツンってこう、サジタルコマフレアが出る感じがするんですね。これ 200% です。本当に端、最終辺はこう、横にピーンとサジタルコマフレアが出てるんですけど、その一歩手前って全然問題ないんですよ。この辺とか。だから、 こう範囲が広いいっていうんですかねある一定のラインまで全然使える感じでいっててある一定のライン超えるとビャンって出るみたいな感じで普通のコマシューサーってこう だ, んだんだんだんだん端に行くにしたがってこう同心円状に広がっていくような感じなの で, で本当に端の端があのサチュアルコマフレアがちょっと出てるしかもそれが 100% だと分かんなくて 200% まで拡大すると明らかに分かるっていうレベルのサジタルコマフレアです。 これは十分使えるでしょう。うん。で、F1.4 でこれなんですよ。他の写真を見てみましょう。これ周辺原稿がよくわかる写真なんですけど、これが F1.4。で、これが F2、F2.8。ということで、この四隅のここの暗さですね。F1.4、F2、F2.8。F1.4、F2、F2.8。F1.4、F2、F2.8。 f1.4 から f2 にした時に結構劇的に周辺原稿を改善しますよね。で、f2.8 にするともうかなり改善します。周辺原稿、要は画像処理とかね、気にする人、その人、あとはあの、タイムラプスとかはあんまり周辺原稿出てないタイプのレンズの方が画像処理って結構しやすいんですけど、自分はね、f2 が一番落としどころとしていいかなと思いましたで。これは f2 で撮影したものなんですけども、えー、f1.4 から f2 に えー、変更するとさっきの F4 と比べて横のサジタルコマフレアのこのコマ周差がですね短くなりますあるんですけど短くなるからで量増範囲もやっぱりね広いんですよこの辺は出てますけどこっから下出てないよねだからこの 100% にするとまあ分かんないですよね 100% にしたぐらいだとだから F2 が周辺減稿も少ないし量増範囲も広いっていうことで実用範囲 一番その実用的なななんじゃいいかなと思いますで星空の写真ってね例えば感度6400で F2.8 だと、えー、20秒ぐらいの露出が適正露出っていうふうなイメージなんですよねでそれが F2 に絞るとシャッタースピード10秒で済むんですよはい、それがまさにこの設定なんですよね感度 6416mmF2 で10秒でこれこのフューヒストグラムが成形写真ではまあ 適正露出っていう風に言われてるんですけどこれちなみに画像処理してない画像ですねはい<笑>でこういう風な写りをするんですよえっ、ー、と F2 から使っていくのがいいんじゃないかなと思いますで見ての通りですね周辺原稿もまあほぼ感じられないですし サジタルコマフレームも量、まあ、ないわけじゃないけど、まあ、ほとんどもう気にならないレベルっていうか使える量存範囲でいけるので一般的なレビューとは違って私はこのはレンズはですね成形写真にはめちゃめちゃ向いてて2023年5月の現時点においてですけども、えー、ニコンの Z システム、えー、APS-C 用の Z を使っている皆さんに対してはですね このレンズが成型写真用のベストレンズということで胸を張っておすすめできる画像なんじゃないかなと思いますただ、一個注意点がありますこのレンズ何度も言ってますがめちゃめちゃ映りシャープですはい映りがシャープですなのでピントがシビアなんだよねでこれ F1.4 のピントが合ってない写真なんですよそうするとこういう感じになりますからはいで F2 だと やっぱりこういう感じで F2.8 に絞ってもこうですもしねこういう感じで周辺が映ってたらでこういう場合って中心もやっぱりちょっとねふわっとしてるんですよこういう映りだった場合はピントが合わせきれてないということになりますシャープなレンズってね、まあ、このレンズに限らずシャープなレンズってやっぱりねピントがどうしてもシビアになってくるんですよなのでピント合わせ注意ねだから今この動画でピントが合っている時の えコマーシューサーそれからピントが合ってない時のコマシューサー両方お見せしましたので、えー、これをもとにですね撮影に励んでいただければなと思うんですね映り方変わりましたけどこれですねニコンの ZFC に 16mm の F1.4 をつけて撮影していますで私 YouTuber なので、まあ、こうやってね何かをこう前にかざしてこれだよみたいな感じで紹介することがあるんですよでこういうふうに 話してうんぬかんかぬべったりするんですけど、お気づきになりましたこれフォーカスブリージングないんですよねほとんどフォーカスがこう手前から奥に移動した時にここの焦点画角がですねこう変わる現象のことをフォーカスブリージングって言いますこれがあるとやっぱりこう今みたいにこうねこういう風うにこの商品でうんぬかんかぬんですよそれでねみたいな話をするときにこう う, うーってこうなったりして結構目立つ。 あとジンバルとかで動画撮るときは結構気になりますよね。ちょっと私が使った感じそのフォーカスブリージングがめちゃめちゃ少なかったので特にこの 16mm はねいいですよ、はい。フォーカスブリージングが少なくて F1.4 と背景がすごいボケるから、あのー、街中で Vlog を撮るときとか私なんかね気にするのは後ろに人がいてねその人の顔が映ってたりするとやっぱプライバシー上問題じゃないですか。だから、ね、全部ボカしたいの。 で全部ぼかしたときに F2.8 よりも F1.4 の方が絶対そのぼけ方が強くなるからプライバシー的にその気にならなくなるんですね後ろに映ってる人がもう顔ぼけてるから分かんなくなっちゃうのであの私基本的にいいと思ってないものってあっレビューしないんですけどこのレンズ3本ともやっぱヒットですね特に16の F1.4 は自分の星の撮影とかタイムラプスの撮影ではめちゃめちゃ刺さったのでみんなにおすすめできるレンズです はい、ぜひ買ってみてください、えー、詳細情報は概要欄からはいそれではまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけね